バルーンライトとメラミンスポンジを使って幻想的な明かりをたくさん灯しましょう3センチ角のメラミンスポンジに十字を書きます端の方に5ミリくらいの線も引いておきますカッターナイフの刃を3つ分出して十字の線に沿って深く切り込みを入れます5ミリくらいの線のところは 刃を2つ分くらい差し込んでください十字の切り込みの真ん中にバルーンライトをねじ込むと立たせることができますライトをつけるときは絶縁パーツを抜きます抜いたパーツはなくさないように5ミリの切り込みに差し込んでおきますバルーンライトをねじってライトをつけてから十字の切り込みに差し込みます とても明るい分電池の消耗が早く熱くなるので使って済んだらすぐ消してください絶縁パーツを差し込んでメラミンスポンジと一緒に片付けましょうたくさん作って床に並べたら明かりを灯してランプシェードをかぶせます周りを暗くすると幻想的な雰囲気になります ランプシェードの作り方動画はいくつかアップロードしていますので、終了画面か説明欄のリンクからご覧ください。